あ、集かった<笑>お、きっぺくんそれは何ですかココナッツでえっとココナッツを、ねうんえっと、マップナッツに投げて割って、うん、なんか削って、うん、中身の白いものをそうやななんか乾燥させて足身にあげるの ちょっと食べれるか調べて、人間も、人間も食べたり、すみも食べたりできたらいいね。うん、俺的に は, あ俺的にはここ。あ、そこの角を狙うんやな、そこの角にぶつけるのね。オッケー。うん。うわあ、割れた、マジで。<笑>あ、ズボン濡れちゃうよ。いっか。まだ、もう一回やってみるわ。うん、オッケー、オッケー、すごいね。 うわー<笑>ごめんなさいごめんなさいでたでたでた折れた割れた割れ た, 割れた中身こんな感じですすごっまず1つ割れましたねえ、きっぺこの方法誰に教えてもらったんやたなんかねうんなんかテレビで教えてもらったテレビでやっとったんやうんうわー<笑>すごいちょっと見せて、ね、こっち こんな感じになりますちょっととってみようこれどうあすごいね厚みが結構あるね1ンチくらいあるねこれあれやね。で、白い部分は結構かっえちょっとちょっとキペスプーン持ってきてちょっとほじくって一回試食してみよう<笑>スプーン持ってきた綺麗だでよこれだねそんな硬いんやあれやな削る系やねこれ。 ちょっとお母さんやってみようか。なんかさあれ。うん。ミックス答え。よしオッケー。ちょっと待って削り取っていく感じか。あ削れるわ。食べなら食べてみます。早速試食。食べます。うん。ちょっとおめちょとめ。おわかったわかったオッケー。どう？なんか。うん。 コリコリとシャキシャキが混ざっとる。味は。うん。美味しい。甘い、うん。ジュースの方とどっちが美味しい。こっちかな。あ、身の方が美味しい。次はどうするのかな。えっと。うん、調べたらどういうふうやったっけ。調べたら。うん。サランラップ。をなんか。これをなんか、ココナッツに。サランラップしてどうするやったっけ。 えっと あ, あのこうなっちゃったけど大丈夫。<笑>頑張って。頑張る。レンジで七百五十ワットのレンジで二分。通って。<笑>ちょっと待って。できとる？できてないな。できとるよね。それ違うな。できたよ。ほら。ちょっ<笑>これはまあこれでもやってみるか。こえで見とって。汗に。これをこうして持ってあれ。 いや、これだ。自分もダメじゃないか。こうこうして。裏からやった方がいいんじゃない？チうーチャ、裏やる必要ないもん。こうくるっと CM でやってるやん。で、うんでここここを押さえてでキュッ手首をキュッこう違うで、うん、こっちにあるじゃない。汗意味か。そういう意味。 で き, できた。オッケー。あ、ダメだ。もういいや。<笑>ダメだあ。ダメだ。<笑>もういいや。もうもう一回のししたら。大丈夫大丈夫。これあれあれ。オッケー。中央できたね。オッケー。<笑>あ、だめだ。オッケー。<笑>ケーじゃあ最後上手にできるかな。くるできるかな。 ちょっと若干取り損ねましたけど。ここやくず破れちゃった。まあ破れたやつももしかしたらそれでもいいかもしれんで。実験実験的で。一応ちょっとだけ。お貴重めな一面。おコツつかんだねいい。オッケー。じゃあちょっと待てお皿に乗せて。全部お皿乗せてよ。よ次行ってみよう。では早速。 焼いていきましょう焼いきましょう焼きましょう不思議な力でここに秒で貼ってきました<笑>っとそうそうそうそうあ、それで最初にそう、それを入れますきっぺくんの T シャツが今日はまよい反対ですね マニュアルにして、うん、ワト750やけどそれ800しかない800ットにして2分やねうんそうやねいっぱい入っとでてちょっと様子見ながらやろうんえ<笑>他のやつお願いします はい、終わりました。あーゃん。熱くない?。じゃあ一回こっち台に置いて。 うわ湯気出てるね。熱い。全然。フォークとかは。硬 い, いかも。でもさっきよりは柔らかい。あ、あ全然刺さるわ。どうやってやるんだろうね。え、いい。ちょっと先生に聞いてみますか。先生に。わかんないことは YouTube で調べましょう。わ か,、ね、かりましたか。まずはスプーンを使って。 皮肉と殻を開けていきます。皮肉って皮肉っていうのはこの白いところやなこの身で。あならこれでまず削る、うん。削るっていうかねなんか綺麗に取れるみたいだったよ。えでも<笑>これもしかしたらもうちょっとやった方がいいのかな。あと一分やってみる。あと一分やってみようか。あでもいけそう。 これよくやりやすい。横にやったらいいかも。横でやったらいいかも。ていうかやっぱもうちょっとあっためもうちょっとあれと簡単そうにやってたの。足りない時間。あ、いいよ。これ皿なだ使えそうよ。リサイクルしていきましょうこれ足りんねこれ足りんねえ。これねああああああああ。あもしかしたら？あ足りた。足りたー。<笑>足りたー。じゃ皿にの皿に。 あ、終わりたいいわいいわ細かいことは言わんとやりなきゃハントダウンお願いします10秒でございます6、五、できたーよいし暑熱添えな熱添えね俺小さいせやるわあ、意外とやったわん意外と暑くなかった意外と暑くなかった 先生先生。先生。よしよしよしよしよし。どう。そっか、カメラこっち、どうやって映像が映ってるか、こっちで見ながらやればよかった。おば。気分はすんなり心。<笑>そうやね、大事やね。いった。あ<笑>熱かった。熱すぎて痛かったわ。ど<笑>っちも綺でやれば、結構っ。硬く固くなかのた。うん。 なんか、なかなか、あ の, あの人みたい参考にさせてもらったユーチューバーさんのようにはできないねあれや、癒しの身なんじゃんいや、今一緒だから あ,、うん、あ、あ、痛い痛い痛いってか、暑いおお怖い怖い怖い怖い包丁みたいな落としたよ、今、うん、うわっ、硬あ、結構いけるようになってきたかも本当。 えっ怖いやん。 確かに水ったときがやばいこれ見ためっちゃスコスレだあそこ滑るから普通使ってきたかもしれないあっちょっと待ってこれできるあっそうえまずでうんあっちょちょちょ熱っえまず中に入れるでもこのね多分この薄い茶色いところと切ってみて多分ここの間であの人やっとったでねあっいけるわそうや入れる場所が間違いとったいける よいしょえ、入れれないけどえみさんももしココナッツ食べるときはこの薄皮と殻の間にコークをこうやっ て, み て, て刺すとあ、スプーか刺すとい い, いいみたいですえ、やってみてーこれやっちゃんやってみはいちょっと待ってこの丸いスパイあ、ほんとだ本当だ でも力いるよあとちょっとそれ暑いっすかそのここのアツ結構やばお、いけるねなんかこの薄皮に入れないからねむずいね、このしかしむずい皮少しだけ折れとしあ結構いい感じお母さんちょっと思い切っていくわ。い<笑>や結構こういうのあれやな粘り強く頑張りたいみたいな きますよあ、びっきいい感じ、いい感じ こ, こんな感じよ。おお、母さんはこんな感じあ結構見えてるか。じこれもう素手で、素手でできるかもしれない少しだけ熱いけどどう苦戦してます苦戦してますか<笑>でも匂いが結構いい匂いやねね おーできたー。今じゃガラーンカと身が分かりました。あ、あ、これヤシの実のこれさ、こっち綺麗に取るから炭の多いよ。これ炭のお家にできるんじゃない？工夫したら。あ確かに。ね炭かじりそうじゃな、ね、い？<笑>じゃあこれ後ろでチンしてみるわ。チ<笑>ン。 これはまだね、いやあのレンジでまだ血を抜てないココナッツですちゃんとココナッツをスムーズにやりたかったらちょっと私たちじゃない動画でやってもらった方がスムーズにできるかもしれないですでもうちらもそれ、その YouTube 見てスムーズにきてないでちょっとわからんけどでもココナッツの種類が違うんじゃんああそういうのもあるかもしれんね 大抜きこれちょっと作業しやすいんちゃうあ<笑>あ、あ、すごいすごいめちゃめちゃ取れましたが、殻がちっちゃい切手が頑張ってますさあ、どうや、ちゃんとやったやった取れたよって で, なでも裏だうん、でもこの茶色いところは 後でピーラーで巻くんやねそうだねこういうさ先にやっとけばいいんだ。そうだ、そうだなそ こ, こでやってみようかやっと全然赤いピーラーね。<笑>マジでめちゃめちゃ硬いぞこれおいい感じいい感じ綺麗になっていいだね洗ってみるわ洗ってみていやなんかだいぶ体力奪われるこれ まあいいじゃんゴールデンウィークのまあ、寝ればいいでそうやな、今日は早くお休みさせてもらいますので休憩なしで頑張ってきたキッペ2つ目できたやったー足にて足にて、よ<笑>頑張ってるっ食べてみるわぐっちゃん一回やってみてマジで、マジで、めちゃめちゃ近いよ腕この隙間に がって入れて。で、これ、最終的にどうすんねん。これを全部剥がすんやん、こうやって。オーケーどう、たる、お味は。うん。うん。まだ。じゃ、この、これに醤油つけてある、前から。あ、そうそうそう、それで書いてあったね。でも、それはヤングココナッツの方やったかな。うん、ね。 お口の中で醤油とココナッツを合体させてみてどうお母さんこんちっちゃいかけらを食べてみるねあ、あ、あ、醤油作る食べるこれ一緒に食べてみよういっせーので、うん、ああ、うんうまいうんおっむいちさすが、すごいじゃん雑やけどさすが男子どうした ココナッやな<笑>やっぱりうまいなココナッツスミの家がもうすぐココナッツハウスになるかもしれんね皮を剥き始めて約1時間、はあ、はいこれをとりあえず私は終わらせたい<笑>あなんかこっちはめちゃくちゃこれは柔らかいよなんかできましたー一平頑張ったねじゃあまたこれを 薄切りにして<笑>薄切りにして、あとどうするかちょっとわかんないんでまたまとめます<笑>下処理したココナッツは後日ココナッツミルクにその様子はまた次の動画でこのチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりとした日常をアップします動物が好きな人や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 超ありがとうございました。